小原が担当します。はーい。産期発表になり、十一月ということでああ、まあ。そろそろね、収録も始まりかなってタイミングですね、うん。そうですね。いかがお過ごしですか。あれ、髪切ったね。はい。あのー、なんか。なんですか。可愛 い, い、ね。い<笑>や<笑>、あのー。先日ですね。はい、あのー、韓国の。 漫画原作の朗読劇がありまして、うん、それに合わせて髪切ったんですよ、うん、ね、ほんと韓国かぶれ大学生みたいなのってます、ね、<笑>そんなかとすごいよ今もティジンに大受けの髪いやだよ、いやいやいやだやだでもやってるよいいいい、切る切る、もっと切 る, もっと切る眉見えて可愛いね<笑>ーあーやりづらい今日<笑><笑>今日やりづらくなりましたテレ<笑>本当、あなたはあなたはどうなの最近えー えー、っと、なんでしょうね。選挙行った<笑>そ。そうね、そういうタイミングだもんね。うんうん。だった。えらい。行きました。はい、<笑>こんな感じです、はい。はい、ありがとうございます。<笑>全然かぐや一ミリも話してくれない。<笑>それでは、国連ディオスリスタート。